こんにちは。クラス定義、オブジェクト生成、コンストラクターについて説明します。クラスというのは、同じ種類のオブジェクトの集まりと考えることができます。オブジェクトというとき、コンピューターで扱いたいデータという場合もあれば、プログラムの中の部品がオブジェクトであると。 いうふうに考える場合もあります。そして、今申し上げたように、オブジェクトはいろいろあるのですが、同じ種類のオブジェクトの集まりがクラスであると考えることができるのです。このことを出発点として、クラス定義、そしてオブジェクトの生成について説明していきたいと思います。よろしくお願いします。Java のクラスとオブジェクトです。 ここでは2つのオブジェクト A と B を考えます。そして A には3つの属性 XY カラーがあり B にも同じ属性 XY カラーがあるとします。そして A と B は同じ種類のオブジェクトだとします。そこでクラスです。オブジェクト A、オブジェクト B のクラスは どちらもボールという名前のクラスであると考えます。そして、このようなオブジェクト A や B を生成する Java プログラムはこのように書きます。ボール A イコールニューボールカッコ12レッドやボール B イコールニューボール34グリーンのように書きます。12レッドや 3 4グリーンはオブジェクト A や B の属性の値を設定するたびに使います。そして、この1 2レッドや3 4グリーンの値がどのように x y カラーに設定されるかですが、それはコンストラクターと呼ばれるメソッドで書いていきます。 ここでは、ボールクラスのコンストラクターとして、パブリックボール、ダブル X、ダブル Y、ストリング、カラー、カッとじ、this.x イコール X、this.y イコール Y、this. カラーイコールカラーというふうに書いています、えー。こういったことをマスターするということを、ここでの目標とします。なお、ここにありますように、変数は、 X と Y と Color の3つを使います。NewBall12Red と書きますと、変数 X に1がセットされ、変数 Y に2がセットされ、オブジェクト Color に Red がセットされます。NewBall34Green ーーと書きますと、同じように変数 X に3がセットされ、変数 Y に4がセットされ、 オブジェクトカラーにグリーンがセットされます。この変数 xy カラーは、ここの3行で使います。this.x イコール x とありますから、変数 x にセットされていた1や3の値が、オブジェクトの属性 x、つまりここだと考えることができます。1や3として設定されていく。他も同じように考えます。 以上説明しましたように Java のオブジェクトを生成するという場合コンストラクターを呼び出してオブジェクトを設定するということになりますでは今からの説明ではクラス名ボール属性 XY カラーを持つこのようなクラスのオブジェクトについて説明を続けていきたいと思います クラス定義というのは、クラス名、属性名、各属性のデータ型、その他メソッド定義などを行うというものです。ここでは、クラス名としてボール、属性名として XY カラー、各属性のデータ型として、それぞれダブダブストリング、不動小数不動小数、文字列の意味になります。 その他メソッドの定義も行われています。メソッドの定義についてはこの図では省略しています。コンストラクターというのはオブジェクトの生成を行うメソッドのことです。このことについては先ほど説明した通り、えー、値をいくつか受け取り、オブジェクトの属性、それぞれに値を設定していくというふうにプログラムを書いていくのが普通です。 では、実習を通して皆さん、クラス定義とオブジェクト生成、コンストラクターについて理解を深めるとともに実際に動作させて慣れてみるということがマスターするのに効率がいいと思いますので、まずは説明し実演したいと思います。皆さん、この資料を参考にしてぜひ皆さん自身でもチャレンジしてほしいと思います。今からの説明では j a v a チューターを新しく開き、えー、このようなプログラムを入れていきたいと思います。ボールクラスは今説明した通り、X、Y、カラーの属性があり、それぞれのデータ型はダブル、ダブル、そしてクラスはストリングクラスであるとします。コンストラクターも定義します。そして、このボールクラスを使うような、えー、別のクラスをも定義します。新しいクラスです。 この中では、ボール A イコールニューボール12レッド、ボール B イコールニューボール34グリーン、えー、というコンストラクターを呼び出してオブジェクトを生成するようなプログラムをメインメソッドの中に書きます。そしてこれを実行しますと2つのオブジェクトができ、それぞれの属性の値として12レッド34グリーンが生成、セットされると。 え、いう、オブジェクト生成の様子を見ていただこうと思います。今、えー、JavaTutor を新しく開いたところです。で、これで続けていきたいと思います。JavaTutor の開き方なんですけれども、www.python-tutor.com を開き、JavaTutor をクリックすることによって開くことができます。 では、入れていきます。クラスボール。カッコ。ちょっとこのようにして続けていきます。ダブル、x セミコロン、ダブル、y セミコロン、ストリング、カラー、えー、これで属性については終わりました。次にコンストラクターです。コンストラクターには普通、パブリックをつけます。 パブリックの詳しい説明は省略します。パブリックボール、ダブル、X、ダブル、Y、ストリング、カラ ー,、えー、ここに this.x イコール、X、this.y イコール、Y、t h i s c o r イコール、カラーと書きます。 えー、これでボールクラスの定義は完成です。なお、this についてはよく知っているかもしれませんが、えー、後でコンパクトに別の資料で補足説明したいと思っています。では続けます。このひな型、えー、パブリッククラス、いわゆるクラスネームヒア、パブリックスタティックボイドメイン、これはこのまま使いたいと思います。えー、このところに2行書き加えるわけです。ボール A イコール、ニューボール、 1 2レッド。ボール、ビ b イコールニューボール。3 4グリーン。これで2つのオブジェクトを生成するというプログラムが出来上がりです。では実行していきたいと思います。では実行です。ビジュアライズ・エグゼキューションをクリック。少し待ちます。 画面が変わりました。ラストをクリックします。プログラム実行が終わりました。2つのオブジェクトが生成されているということが、この画面で確認できます。以上、クラス定義やコンストラクターについてのプログラムを見ていただきました。もう一度お伝えします。ぜひ皆さん自身でも、これを自分で入れ、自分で試し、Java のプログラムにより慣れるということにチャレンジしてほしいと思っています。 そして資料でも書いていますというように後で今入れたプログラムは使いたいのでこれは消さずに残しておいてほしいと思いますキーワードをまとめておきますクラス定義は Java でクラスと書きますコンストラクターの呼び出しは Java で new と書きますメソッドの評価値を呼び出し側に返すのはリターンを使います文字列は、 ストリングというキーワードになります。ソースコードで確認します。クラス定義のクラスが2箇所あります。コンストラクターの呼び出しの new はここに2つあります。文字列のストリングはこことここで使っています。リターンについてはこのプログラムでは使っていませんが、後で使ってみたいと思います。以上。 クラス定義とコンストラクターについての説明でした。コンストラクターを使いオブジェクト生成を行うというところまで行ってみました。どうもありがとうございます。